こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。今日は、ま、この時期になるとね、えー、結構質問のある、まあ、えー、確定申告に対する、まあ、ことなんですけど、この税金に関する質問についてはね、本当え何も教えてくれないのというぐらいね、えー、教えることができません。まあ、これ申し訳ないんですけど、まあ、えー、法律で禁じられていると。で、これね、 えー、税, 理税金に関する質問に答えることが許されているのは、税理士、公認会計士、弁護士だけです。ね、でそれ以外の人が、まあ、税理士でもないのに、ねえー、税金に関する相談を受けてしまうと、まあ、それは、ねえー、罰せられるということになります。でプラス、ね、私がもしもそういう、ね、税金に関する質問に答えているというのはね、えー なんかそういうことがまあ確定申告かなんかでね、会社の確定申告かなんかでえ分かった場合には、税理士じゃないのに、税務アドバイスをしてるということでね、他の人にもアドバイスしてるだろうということでね、全員がまあ税務調査の対象になってしまうということがえ考えられます。これね、似たような事例を以前ね、え、ー まあ私の会員とか私じゃなくて、えー、違う業務をやってる人で知ってます。ですからね、非常にこれはもう危ないなと思いましても、もきっぱり税金に関する相談は受けられませんというふうにね、しています。で、まあ、税務署行くとね、あのもう本当に親切に教えてもらえます。ほとんど親切に教えてもらいますし、まあ、今の時期だとね、相談会ってね、やってますんでね、えー、まあ、 税理士とか探してやる必要はないんで、えー、税務署に行けば無料で教えてもらって申告ができるということなんでね、あのそんな形で申告してください。まあ、これ本当にね、もどかしいんですけど、まあ、少しでもね、えー、相談して、えー、税理士じゃないのに税金のアドバイスをしてるということはね、えー、やってることがバレた場合、えー、私だけじゃなくて、会社全員がね、 迷惑かかりますので、まあ、もう一切お答えしませんという形でね、えーまあ、サポートで何でも聞いてくださいと言ってるんですけど、まあ、税金に関することだけは聞いていただいても、えー、お答えできませんという形でね、えー、返事をしているのはそういった理由です。まあね、なんだ、全然ね、税金のことを教えてくれないじゃんというね、えー、こと、不満があると。 まずいまずいというかね、えー、どうしてそんな冷たい返事になるのかというのをね、えーまあ、別に私が、えー、めんどくさいからではなく、えー、これはもう禁じられてるから一切できないと、やってはならないというのをね、えー、ご理解いただければと思います、まあ。その他の質問、どしどしお持ちしてます。えー、アマゾエスサポータータ堀秀夫でした。